ささあ原さん、はい、ちょっと今日は雰囲気は違いますけどそうねちょっと初のアンドル で, でね収録場所は一緒なんですけどね、はい、ちょっと絵を変えてみました、うんまあその理由はこの後のゲストの名前で分かりますけどもそうです、ね、早速ですからもう原さん今日誰が来たかをちょっと原さんが紹介してもらってそうですねいやー今日はねハードル実は高いんじゃないかと思って、うん、ねあのんせ 最近はもう映画とかにも出ていらっしゃる方なので、うんうんはい、思い切って呼んでみまし た,、ねうん、いましたというわけで今日のゲストはですね、はいはい、マフィア勝田さんです田さんですよろしくお願いしま す, 田 す, し い, しま す, 田すいやハーダのバーにお誘いいただけるとはもうゲーム業界人としては光栄の痛いたりです。たいやもう、えー あの当初から名前はちょいちょいずっと上がってたんですかそうそう嬉しいですかっていう<笑>タイミングが難しいですよねマフィアかじタたを呼ぶタイミングって俺もあるし、ええ、本当だからもうとっくの前にコロナ禍が終わって、うん、マスクも取れてもっとワイワイできるタイミングがあると思い込んでたんですけどそうです、ね、これは待ってたら来ないぞってことで思い切ってもう呼んでしまいました、ねうん、まあうちとしては最初に「あのわしゃがな TV の」のほうです、ね。はいはい あの声優の中村祐一さんと一緒にやってるチャンネルでああ大人気チャンネル原田さんにゲストに来ていただいたん で, うんで、ねうん、だから実はこっちの方が先にお声掛けさせていただいてその何ていうかお返し的な意味合いで呼んで頂けたのかな、はい、うそうですって、うん、いうお返しもそうだけ ど,、うん、ど, ど, どまあなんだろうねそのあのあ普通に呼んでほしいこうゲストの中にでも流れよく出て。はい ええー、視聴者の皆さんからもそうなんですね、うん、チャンネルの視聴者層を意外とかぶってるの か, かの、ね、いやかぶってはいないんで来てくれるようになったんです早さんがわさがなに出たら来てこっちにも呼んでくれるそれは嬉しい限りですわ、はい、うちの客層大体30代以上のおじさんなんですけれども<笑> で,、ね、でも<笑> でも確か10代は美少女しかいない<笑>番組の話でしたよね<笑>、えー、よく知っていただけているようですけれども花、うん、<笑><笑>田さんが来て下さった時も我々は女子向けに「セボンスター」ってい う, う、ね、かわいい宝石のおもちゃで遊んでたんですけれども、うん、まあ8割くらい男性が見てましたね。 でも ね, でね、楽しくやらせていただいたんで、またゆっくりお話しできる機会が来て嬉しいです。はいね、ぜひ今日はあの泡だらけビールじゃないですよ。そ う, そうですね。今日はあのううマヘヤさんのマヘヤさんが好きなドリンク、アドバイザーを出します。アドバイザーというわけう、はい。大好きなアドバイザーで。アドバイザーはちょっ と, ょっとじゃあアマヘヤさん、じゃあ僕は開けましょうかあ、はい、あいいですか。カ、はい、ンカンカンじゃないから。<笑><笑>それ何やってるんですか。これはね。 これあの視聴者の人答えを知ってる人いたら教えてほしいんですけどこれ僕の世代世代じゃなくて僕よりの親の世代ですね、はい、段階の世代と言われるその今だからちょうど80歳以上ですね大体80歳以上の世代は瓶 ビ, ビールを見ると開ける前に必ずこうやってたたいてあ る, るんですよ。 僕が子供の頃持ってたのはあなるほど開けた時によく泡が出て爆発しちゃうから、はい、叩いたらここからちょっとでも気が抜けるのかなって思ってたんですけど、えー、大人になって分かったんだけどこんなんなで抜けないんですよ、ね、抜けるわけないですよね<笑>おまじないかなないいかメイドさんの美味しくなあれみたいなやつ<笑>ーかなでもうちのお、うん、親じもいま、うん、だに正月とかに久々に会うと「お、う、前、んまあ、飲むか?」って言と「飲む」って言う と, 言うとこうやって。 まだやるんですかコこコンとやってますこれはこうななんら、うん、何の影響もないのはないんですけどね昔の瓶の加工が甘くて蓋が開きづらかった方とかいやでもたっぱり変形もしませんもんねこれ で, ですよね<笑>そんなパワーじゃ変形しませんよ、うん、なんでなんだろうなしかもこれアメリカに行くと、はい、あのこれを使うどころかスクリューになってますもんね、はいあうん、そうだこれ自体がワー、うん、ドワイザーも確かに 作るようになってまますなんていスナップですなんていスナップです、うんうん、だから日本ののううの珍しいて い, いででよねうそのそのだに僕たまに見ますレとかでもあったら聞いてみてみもらえますいやそういうわけではいようこそいらっしゃいまし。 ばいはい頑張りますいやー久々だなバドアイザーバ ド, バド今なんかあんま売ってないですよ ね, すよね探しましまたいや日本だとそうなのかな、うん、あの似合いますね<笑>いいですねまた、あ、瓶ってところが嬉しいです。この瓶の口当たりが大好きなのに、ね、冷たくてね硬くて飲み物って不思議ですよ ね, ね ですよ。なんでなんでゃう ね, ね。やっぱかって、ちょっと雑味混じりますよわ、ね、かりんのうがいくと。うん。でも瓶はそれがないんですよ。そ う, そうだから好き。わかります。うん、美味しいんですよね。なんかバドワイザーって俺、酒弱いんですよ。酒弱くて、あのー、すぐ真っ赤にあって酔っ払っちゃうんで。ただ別にアルコール度数が特別低いわけではないんですけど、なんか飲みやすい印象なんですよ。うん、ほぼ水。薄いんですよ、ね。そう、ね、そうそうそう、なんかちょっと薄味で、それちょうどいいんですよ、俺。う, ん う, んうんそう あと香りがいいこれがまさにアメリカンビアは同じ北米でもカナダの人に言わせるとなんでこんなアルコール度数低いこ、えー、んな味のないビール飲んでんだって同じ北米でもね、うん、やっぱ言うみたいなんだよねだから低い扱いなんですからだかんだかの映画で昔 の, あの西部劇の映画とかでよくあの乾杯してるシーンがあって、うん、あれかっこよかったから憧れてたんですよね、うん、バードで乾杯っていうのは。 西 部, 劇西部劇のバドワイザーって何か木の蒸気とかですかそうですそうですうガツンってやるやつです、うん、バドワイザーねいいねキング・オブ・ビュアーズですからねそうアメリカ人キングって言葉好きっすよねそうなん年 齢, さん年齢いくつですあっけ、はいえー、俺は34で今年5になりますあ今で435、うん、じゃあギリギリ知らないかなあのねバドワイザーのバドガール、うん ああ、あ、うん、あ、ああ、ああ、ああ、ああ。エッチな格好した。まあ、エッチっていうか、うエッチなのかな。<笑>まあ、ボディコンです、ね。の、うんね、あれ、うん、あの、あの、服がめっちゃ流行って、バドガール。バドガールのが流行りすぎて、うん、あの、バドガールが着てるあれが。一般市販されてた時代があるんですよ。本当ですか。あ、あ知らないですか。知らないです。八千円ぐらいで売られてて、はい、僕、普通に、なん、僕もなぜか、それを買って。<笑> あんたかけてましたもん。んで何ですか？ハンガーにしてかけてましたもん。なんであいつか部屋に来た女の子に寄生をくらいのなんかあのええっとその発想は多分だいぶ後に回ってき た, てた。だいぶ後ですか？<笑>後でかけてる間に、はい、その妄想はありましたけど、はいはい、買った時はねやっぱり、はい、なんだろうあれが部屋にあるだけで華やかな気分になる。うん、<笑><笑>そんな観葉植物みたいな感じでそ。そうそう。時代買ったんですよ。買ってたんですか。だからこれうう こ, うこれを見るとなんかこう、うん、ちょっと。 あーそのぐらい出がおいくつぐらいだったんですかその時がちょうど二十歳二十歳とか二十一とか大学二3年生<笑>中学生くらいだと思ってたんですけど結構行ってるじゃないですかそうですね<笑>結構行った時にすごい流行ってて<笑>、えー、あのインターネット通販もない時代に<笑>よく買いましたね買いましたね通販で通販なんですか通販で買いましたはがきの、はい はー時代です、ね、やっぱ原田さんちょっと人とは一味違った青春を送ってるから面白いな<笑>青春って呼べるような青春じゃなかったってことでしょうね多分あのあんまり10代の頃<笑>、うん、特に10代どころか、うん、僕社会人になるまであんまりその社会人になってもそんなモテ て, てなかったなんかモテ期みたいなのあるじゃないですかモテ期っすか。僕小学校から、うんうんその 30半ばぐらいまで小学校の時にバッ持てたんですよなんでかっていうと関西ってあの足速いか面白いやつを持てるんですよ、うん、ああそれちょっとわかるなか関西の小学校は大体そうで僕はよく喋ってたんで思ってたんですよ。僕中学校からこう30超えるぐらいまでをもう全く持てなくて、うん、へえ もうそれで多分ちょっとおかしくなっちゃったんでしょうね<笑>おかしくなっちゃったらどこは別として、うん、その中学生から三0になるまでの間って自分からは行ってたんですかあ、行ってましたね学生の時はおそれモテる男のルーブですけどねそれでモテなかったうんなんか行、うん、って やっぱ傷つくことが多かったですね。劇的にパターンでした、ね、俺が思ってる自分の一番嫌なイメージをそのまま言われるみたいな。<笑>なんですよそれ。<笑>すげえ。自分の思ってる一番嫌なイメージ。だから俺あの子にあの子のことを俺くくら ク, クラスのあの子のことすごい好きなんだけど、ええ、多分あの子は俺のことをキモイと思ってるんじゃないかっていう仮説を立てるわけですよ。で。 なんかねね面白いんですよ、ね、自分でもそうは思いたくないって自分と僕、ええ、客観的な自分が昔から混在してて、ええ、でも客観的にたら絶対あいつ俺のことキモいと思ってるでもこれワンチャンあるかもしれないってバカなこと思うわけ、うん、それで告白すると、うん、キモいって言われるわけですよ<笑>いやーいやそれショックですよ<笑>キモいって言われると思ってたら、えー、キモいって言われるっていうのはでこっちが当たるんだみたいな。 いやそんななもいですよただでもそういうことが1回2回あるともうトラウマですよねでもそれ1回2回でもそれいけるのは勇気の男ですよ勇者ですよ<笑>、うん、勇者なんですけど、ねね、自分から告白なんて俺したことないですよ、えー、でもねそれはわかるなんかねし、うん、なそうしないしないそんなもんうん、あの自分から告白いっていけるビジョンが見えないですからね そうなんですよね、僕もいけるビジョンは見えてないんですよむしろその嫌な方の仮説多分 あ, あどとにかく自分が思っていることを試したくなっちゃうと好奇心に勝てないんですねどっちかっていうとだから勇気というよりはで結局ね、うん、告白せまく い, いけたことは一回もないんですよ実ないっすよね。一回もないなくて僕が付き合ったことあるっていうのは全部、うん、あのー。 何をも今の結婚した妻もそうですけど、うんうん、結婚してくれっていう言葉も含めてですよ、はい、付き合ってくれもあれ全部あの女性の方から言ってもらって付き合ってるか結 婚, 結婚してるか色男っていう か, なん か,、うん、なんか僕はたまたまいすご い, すご い, すご い, いすラッキーがやっぱ何回か。 たおかげって感じです。女の子の方が言ってもらえるんですか。そう、だから、六、三十、やっぱ、五六超えたって、三十八になった時に、の誕生日に。まこれ、俺結婚できないなと思いましたもん。このまま多分行くなと、だって、自分から言うことはもうないもんなと思って。ちなみに、参考までに、モテるようになったって、やっぱ、その男臭いスタイルになってるわけですか。えっとね。二、二回、二回っていか、い、明らかに大人になってから。ええ うんモテるようになったなこれと思った瞬間が実はあって、ええ、僕あのちょっと前話したかもしれないけど、まあ、MMORPG すごいやってた時代があったんですよああはいおきしましたあの時に結構僕は「エヴァークエスト」っていうゲームの中ではお懐かしいそのホームページでこの「うん、ビルド・ミラージュ」っていうホームページ作ってて結構国内外で。 一日二十万秒ぐらいあったんですよ、その当時ホームページじゃ珍しく、ええ、フラッシュムービーの走りとかを作ってて。うん、で、それがすごい人気で、うん、あの頃は。あの。びっくりするよ、も出ましたね。エバーアクエストやってた。エバーアエストをやって僕、僕中身はおっさんですよって公表してて。うん、で、キャラクターは可愛い。うん、僕ね、前から言った、まあ、昔から可愛い女性になりたかった。<笑>そうですね。中<笑>の。キャラクターというか、うん、アバターというかキャラクターは可愛い。うん ウッドエででめっっちゃ可愛いんですけど、ええ、これを使ってて中身のおっさんって公表してたんですけどでそのホームページとかで も, もうエロいこともいっぱい書いてたんですけど何、はいはい、か屋会とか行ったことないんで行ってみようって、うん、行ってみたりとか、うん、あと海外からも結構アクセスあったん で,、うんはいであのー、いろんなアメリカのどこどこに住んでる。 女のみたいなすごいいいななコンタクトがいっぱでできるじゃないですか一 回, 回こういうのって会ってみたら面白いのかなと思っていろいろ会うようになるとやっぱもうすごいモテましたね当時はもうなんかすごい誘いがいっぱい来るようになって飲み会も行けるしその女性とデートも行けるしみたいな。俺の世代のイメージだと寝とけの集まりって、うんでそんなぐいぐい 行くタイプがだから僕は自分からは言わないし、うん、行かないんですけどすごい誘われるになっちゃってアクティブな人が多かったんですね多かったんですよで僕とかテキサス の, あの、うん、女性の方とかテキサスもあとワシントン DC に住んでる女性の方とかと、うん、あの普段のメールのやり取りだけじゃなくてあのリアルのプレゼントのやり取りとかを国際便でお互いずっと何年もやって。 えじゃあその頃からそのぐらいコミュニケーションどれるぐらい英語バリバリだったんですかいやあの喋べったりやっぱりリスニングが弱いのでいもうテキスト僕テキストは結構できるんでテキストはオンラインゲームですもんね、はいはい、英語のやり取りそれで、はい、あああの頃あの頃っていうかまあ言うとは20代後28から3三ぐらいのこの5年間ぐらいに えってぐらい女性と食事とかお酒飲みに行ったりその海外に出張に行ったついでにそのほあの、ね、こういうラウンジとかに、うん、あとそのいわゆる僕のホームページのファンという子、うんうん、が海外でも来てくれるし、うん、日本でもなんか向こうからあの今日何時に仕事終わるんですけどよろしかったら一緒に飲みませんかとか、ね、おえー、俺マジでと思いましたよね。 めちゃめちゃ持てき、どんときはめちゃめちゃ、まあ、これこれかな持てんのって思いました、ね。参考までに聞きたいんですけれども、はい、何回目のデートに持ち込むんですか。は<笑><笑>さんどういうタイプのの？あのー、言えるかそんな。<笑><笑>なるないやいやいや、あそうなの。じゃいい人一個だけ言うと、ええ、僕あの例えば。 で出会ってそういう、その日とかそういうのは絶対ないですよ。ああ、まあまあ紳、ま、士、あ、ですよね。紳士、ね。俺は絶対、それはありえないですよ。それはそうだ、それは。でもね、続聞こえました。<笑><笑><笑>言えるわけがないです。まあ、で、で、なんですよ。<笑>最初の一回で持ち込むのは、それもお金渡してるんですよ、多分。 もう最初の1回はそういう関係で済ませられるんだったら最初の1回でいいじゃないですか、はいはいはい、でもそうじゃなくてちゃんと付き合ってってなると原田さんくらいこのワイルド系で行ってるんだったら、はい、俺は2回目で行ってるんじゃないかなとあないですねないですね僕はだからその本当につき合わない限りはそういう手を出すということはなかったので、うん、あ誠実誠実じゃなくてやっぱ、うん、慣れてないんですよね あもモテることに慣れていないのでそうですよねまあそうだよな、うんうん、もう考えてみれば確かに告白するのもきついのになかなかっとはい け, ないいい け, いけどれぐらいのレベルいけないかとこれねあんま言いたくて恥ずかしい話が多いから20代のその、うん、20代の後半になってからモテる、うん、出すと何が起きるかとってうと な, れなってなさすぎるから、うんうん、その 女, 女性と待ち合わせっていうだけでも。<笑> でも多分マヤさんもじゃあこのこういうワイルドに見えて意外とそこがシャイナとうけな全く同じです。その女性と待ち合わせとドキドキするわけじゃないですか。ノギ ロ, キロキする、ね、で僕すごい今だに覚えてるのがその車でね、うん、ちょっとちょっとあの本当ファミレスにいるにランチするだけのデートだったんですよ、うんうん。でもそんなことでしさ慣れてないわけじゃないですか。うんうん、もう二十八とか綺麗ですよ、うん。車で行くじゃないですか。と、うんうん、で 待ってるのが見えたんですよ。うん、もう。ラーメいるって思うじゃないですかで、うん。こっちはクールでいたいわけじゃないですか。はいはいはい、皆さん想像してください。これ見てる人もそれ二十代後半の人いるでしょもうもう三十近いおっさんなんですよ。まあ今もう四十、うん、あ、もう、うん。ですけど、うん。<笑>ですけど、うん、その。そのおっさんがね。うん、ブーンって言って見え。あ、うん。待ってると思った。ドキドキしちゃって。うんうん 車止めるとき、普通にヒューって止まればいいじゃないですか。ヒ、はい、ューって行きながら、何思ったか、僕、まあ、昔はマニュアルばっかり乗ってたんですけど、ええ。その時はオートマの車だったんで、はい。ヒューって言って、まだあと2 3三メートル三十メートルある時点で。まだ走ってんのに、パーキングに込んで、ちょっと。<笑><笑>で。 あんまりその時速まだね分かんない3 0三0キロぐらい出てるのかなあれその状態でピー入れたことじゃないでしょやっっいやいやいや ま, すありますかやかこ俺古いアメ乗ってるんであーるたまにあのっ走ってる間に、うん、あのエンジン止まることあるんですよああ ー, なーキかかることあんですよパーキング無理やり入れるしかないですよ<笑>あそれでやったんですよ、うん、あれやると、うん いただんですよ、ね、すんごうするか っ, ってちはローライダーに見える、ね。もうなんかもう<笑> 妙によっちゃワイルドだけど中の運転してる 俺,、うん、俺自身がこんなになってますから、ねえー、こんななってますからハ、ね、<笑>ングしたと<笑>いやーいいなーそのレベルでしたね、うん、いや青春じゃないですか、うん、本当に青春って、うん、30近いよ、うん、おっさんがねいやそんなんでしたよ結局その最終目標はどこなのかが分かんないんですよ<笑>攻略する上で<笑>あのー、ゲームならボス倒しゃいいじゃないですか、はいはい これ何どこがゴールって<笑> ど, こどこがこのゲームのエンディングいやそうなん、うん、でもそれ、世の男はもうそうなんじゃないんですか やっぱそう思いますよね、うん、じゃきっとそうなんですよでもそしたらお金出した方が楽なんですよ<笑>分かるんでしょこれ恋愛必要ですかってなるんですよね、うん、でもだから恋愛の頃はそういうことじゃないですきっともっとあの内面レベルで満たされるものを求めてるんだろうけどもあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなかったうそ そうなの。わかんないん、ね。わかんないんですよ。うなるどう、ね、しよ憎んでましたから、ね。すべ、ね、ての存在。<笑>うん、<笑>いや、でも、わかる。心羅万象すべて。わかるんだよな。<笑>なんか歪んじゃうんだよな。なんねえない方が歪んじゃうんだよな。うんうん、うん、それをふうわかる。そんなわけでですね、うん、原たさん、会社さんね。はい。今日は一応あの、トークテーマがいくつかあるんですけど、はい。あの、今日も、あの。 実はあのたこ焼き屋が竹虎さんが来てましてですね。あらあ、ありがたいことです。第一弾が出来上がりましたんで。あはお待たせです。台湾イーツです。紅生姜大好きということで、ちょっと横にいいすあら。あ、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いただきます。なんかたこ焼きが名物だってことで、この番組の。結構ね、美味しいですよ。楽しみにしてきたんですよね。じゃあ、まず一つ。 うまっね、うんうん、よかっ た, ったっうま一つ目のトークテーマは、うん、ルーツでございますルーツですねマフィアさんのそのでなんで あ, ああいうああいう感じの人になっちゃった たんだろうっていうの知らないですよね。ね<笑>なんでこうなっちゃった。んだろう な, なんでこう、これが急に出てくるわけがないと。うんうんうん、でもこう、これ言うてもだって出張とかもすごいですよ。何センチあるんですか。百九十ですね。百九十でしょ、うん、でなかなかやっぱりこう、ゲーム、まあ多分アニ、特にアニメとか、うんうん、そういう好きな界隈の。中では、いわゆるオタクっていっぱいいるんですけど、うんうんうん、いうわゆる。 ね、これ真弥さんも分かると思いますけど僕、はい、ちょうど「オタク」ってキーワードができた時代から、ええうん、まあ10年20年ぐらいは分、うん、かりやすいみんながイラストで描くようなステレオタイプのオタクっていうのばっかりだったんです、まあ、最近は多様化要約してますけど、うんうんうんまあ、そういうオタク像からすると全くかけ離れたこう、うん、あ風景の人が現れたわけじゃないですか、うん、あれだからそこに対するこの人は一体どこから来たんだっていう。うん 結構疑問をつぶやいてる人は割といるんですよね。ああ、そうなんですね。割とね、だから、真弘さんのこと、やっぱり知らない人もま だ, まだいるので。うんうんうん、まあ、僕なんかはね、逆に言うターニングポイントとかも、聞いてみたいんですけど。いつからこんな感じになっちゃったんですか。ねそうですね。その話をすると長いんですけれども。<笑> でも、うん、小学校6年生でこうなってたわけではないわけで小学校6年生でこうなってたら多分もっとテレビとか出てるんじゃないですか<笑><笑><笑><笑>それは違う、ね、また別のキャラクターですねうんうね、うんうん、まあ言でまずまとめるとするとま あ, あの 社会の歪みが作り出したんです歪みが歪みが<笑>皆さん歪みがマリアオなんですあまあたどりにたどると俺いじめられっ子だったんですよ、はい、小学生ぐらいの頃ってなるほど